1、えー、こんにちは、黒田和也です。今日もご視聴ありがとうございます。今日はですね、このイミグラントソングってやつですねこれ、えー レッド・ツェッペリーのもう名曲中の名曲だと思うんですがこれのバスドラマの踏み方の解説をやっていきたいと思います。これねこの当時やっぱドラマーでこのドンドとタトンドンドとタとのキープするっていうのはどうやってやってるんかって思うぐらい多分画期的だったリズムの作り方だと僕は思うんですね。この、まあ、1950年代ぐらいにもうロックはねもう結構演奏されてますけどこの当時って、えー、ドッタン ド, ドタンが関根山で。 どんどドタドンっていうその倍のテンポで足を踏むなんていうのは多分もうその基本的にはパスラーを表に踏むだけのものっていう感覚に近かったんじゃないかなとは思うんですがそれをこうやって足をこうなんか粘打するっていう考え方ですねこれのやり方もう今となってはもう結構普通のやり方で僕はスライドを使ってるんですけどもいろんな人がちょっといると思うんですが僕はスライドをおすすめします、えー、スライドの仕組みのお話をしていきたいと思いますねはいそれではですね えー、とこのスニアドラムは、まあ、あってもなくてもどちらでもいいんですが、えー、ポイントとしてはまず手からいくと手はこ こ,、えー、こうシャンシャンシャンこれダウンアップっていうのを使いますでちゃんとこう し, ゃっしっかり並べて、まあ、これだけですねここに関してはも う, もう定番のパターンなんですがドンドトに関しては結構皆さんが難しいと思うポイントではないかなと思いますののの時にこの普通の 叩き方、こっち側ねこれを F としますねこれフロントの F ねフロントの F とするとこっちはバックの B とします足をバックしていくこれの理由は何かというと、まあ、こういうねこういうあの電子ドラムみたいなこんなしかも電子ドラムこのスイッチ型のバスドラでもこれでも練習できるしこれも全然僕連打できるんですねびっくりしたね とい う, ふうにでできますでこれの仕組みはどうなっているかというとです、ね、この太もも、この太もも全体がこうあるじゃないですか。でこれって、まあ、僕の体重からすると多分1 5キロ近く足の重さであると思うんです。でこの1 5キロを持ち上げて、2回持ち上げて落とすってなると、スピード絶対上がらないんですね。でどうするかというとい、太もも自体、ここの足自体は1回しか落ちてないけど、2回体重を乗せたい。 1回目はだからかかとを上げて踏んでおいて2回目かかとを下ろしながらやるとこの位置エネルギーで2回体重は乗せるる1個目はできるだけ手前の方がよくてこことここの距離はめちゃくちゃ長い方がいいんですよ長い方がこの本来ならこのビータっていうのは返ってくるのでこの距離は長い方がいいですね手前に踏む理由は僕2つあると思っててこう体重をこう こ う, こういういうにしたときにここが狭いと逃がしにくいっていうのもあるしビーターが返ってこないっていうその物理的な意味とあと、えー、このペダルのやっぱりテコの原理上手前の方が音が重たくなって大きくなるんですねそれをどうしても足全体で踏んだときの方がつま先で踏めるより全体で踏んだときの方が 音, 音量がどうしても稼げるので手前にしたときはつま先で踏んでるけど全体重を乗せてでしかも手前で踏んでるから同じ音量に揃えやすい。 っって思なのでこれで1だって考えるドドンでまあ、つストロークって考えるんですねそうすると、うん、そのドンドドドンドドポイントはこの手がアップする時に2つ踏まなきゃいけないこれがポイントですで次ここが次 B 来たから と BF ってきたからまた B に行きたくなるところをここは F で踏まなきゃダメ。でドーンドと両手で立っとけばいいけ ど, どこの時に B よくって行かずにドンドとタドチドンドとタドチタってやると。 くと叫びたくなるって感じですよねこれですね簡単そうに見えるし実際慣れてしまえばそんな難しいことではないんですがゆっくり練習するえポイントとしてはですねメトロノームを鳴らすとしたらまずダウンアップは置いといてゆっくりメトロノームを120で鳴らすおすすめね。でこれが8分 ハイハットだけにする。ハイハットはずっとこう8部で踏んどいていこれ分120の4部ですけど、まあ、60の8部だと思ってから。せーの、次にド・ったら、ンドン・んどんどんどんどんどんどんンんどんどドン・ド・どんどチ ど, どんどんどんどんどんどの時にどんどんどんどんどんどんド・んどんどんどん といううに練習してもらうとの で, できたらテンポ上げるでできたテンポこれ今140だかで、16020ずつ上げていく。 One, two, three. で、240だったら最初のテンポの倍になってるねレベルになってるのかな<音楽><音楽>というふうに練習してもらうと、えー、結構うまくできるんではないかなと思っておりますえー、ちゃんどうだっったちょっとバスどどこどこでうるさかった ねうるさかったかもしれないですね。というわけで、えー、こんな感じでイ ミ, イミグラントソング、ぜひ練習していただければと思います。この曲はもうドラマがこうドラムが音を、ね、こう叩いてるだけで叫びたくなるっていう感じですね。歌の人が知ってると歌ってくれるんじゃないかなと思うんで、このパターンはぜひこうできるようにしておいていただけるといいんじゃないかなと思います、えー。本日はありがとうございます。今日も最後までご視聴ありがとうございました。ちゃん 飽きちゃった。